他人の人生を完璧に真似して生きるよりも自分の運命を不完全に生きる方が良い。オリジナルは常にコピーよりも優れているからです。バドゥラジタで言った。